それでは今日の今年最初の微積分の授業に入りたいと思います。で、今回、前回ですね、前回は、そのまではその、まあ、重積分に関して、あのまあ、重, 重積分 の,、えー、の定義ですね。で、前回は一般の有解、えー、集合上での重積分の定義を行いまして、で、まあ、その上で、その、 まあ、リーマン積分可能性の十分条件について一つ説明をしました。でえ今日のやることは実際にの積分実際 の, その重積分の計算方法としてその類似積分というやり方を通常使いますのでそこを説明したいと思います。ですのでその、まあ、多分皆さんその重積分において大事なことの一つはその 実際の積分の計算ができるようになることだと思うんですけれども、その中の最も重要な手順の一つです。でえっと、一応、重積分の計算法で大事な部分は、その今日やる類似積分、それから次回以降にやるその変数変換をとう積分ですので、あ, のまあ今日と次回ぐらいはよく内容を確認してほしいと思います。でそれでは、と今日は教科書の184四 ページですね、教科書です184ページのセクション 5.6 から入ります。 で類似積分という言葉は、まあ、初めて出てくるわけですけれどもその、うんどまあ、基本的にはそのこの重積分といっても積分はその例えば2つの変数があったとするならばえ、まあ、前回までにやった定義ですとその、まあ、ある集合の上でこう分割を細かくしていってその上で毎回あのまあ毎回 ここ数回例に出しているその豆腐の体積を加えるということをやるんですけれども実際にはそういう抽象的なことをですね毎回やるのは非常に煩雑ですので実際には例えば x と y の変数があったら最初にこう y で積分して次に x で積分するという変数の順番に積分するというような話になります。まず最初に この誘拐閉域環上でのその類似積分について説明をします。 誘拐閉区間と言っていますので、まずその誘拐閉区間がどこかで与えられているんですが、まあ、これ、誘拐閉区間を i として、これは x の範囲で a から b までの幅と、それから y の範囲では c から d までの幅というような区間にしましょう。で 二変数関数 xy というのを愛情でこの誘拐変換愛情で定義された関数とします。でこういう状況ちょっと図を書いてみますので、えーまあ、あの僕の図はあまり上手というわけではないので、えー、各自皆さんでこう あの適宜、こう、定裁を補った図を書いてください。で、えー、と今、その、XYZ のこう R3 の空間があったとして、でそこで、 これからちょっと図を重ねて書くので少し薄めに書いていますけれどもここが i ですね。x の区間が a から b までで y の区間が c から d までというこういう区間を考えます。でそこでこの fxy という関数を考えますと fxy っていうのは一般にこの xyz の空間内の局面として表せますのでその局面をこう 書きましょうでまた例によってこんなふうにですねち ょ, ちょっと見にくいかもしれませんけれどもうんとまた例によってこう豆腐の構図を想像します。で今回の豆腐はですねそのうんとよよよ横といいますかこの横の 境界ですねこの横の境界は、えー、とこう長方形の形になっていて、で、えー、と底面はこの、まあ、やっぱり平らになっていて、で、xy 平面の上に乗っていて、で、この上の面だけ、この関数 fxy の値を表す曲面になっていると、こういう豆腐をご想像してください。ここまでいいでしょうか。で、えー、とまあこの、 このように切り出したこう豆腐の体積を、まあ、我々計算しようというわけですね、重積分の計算は。で、まあ、あの前回までやりました、その重積分の定義に従いますと、この、えー、と平区間 i をですねこう、細かく分割、とにかく細かく分割して、でそと分割したごとにこう、細かいこう豆腐の柱ができますから、でその豆腐の柱をこう順番に加えていけば、 うんとまあ重積分ができるというのが定義だったんですけれどもこの類似積分の定義はですねあの一度にこの豆腐をこう縦横に細かく分割する代わりに例えば今の場合ですとまず 例えばこの X、あ、Y か、Y 軸に平行、あもしかすると YZ 平面っていうんですかね、YZ 平面に従って、こうあの、X 軸と垂直になるようにこう、細かくこう縦に刻んでいく、あ、これ横か、横に刻んでいくというアイディアを取ります。いいでしょうか。えっ、ー、と、この類似積分のアイディアは、まず、 もともとの積分の定義はこれをとにかく縦横に細かく刻むんですけれどもそうではなくてまず縦だったら縦方向にこう細く刻んでいくとこの場合ですと YZ 平面でこう刻みを入れるわけですねそうするとある X の特定の値に対してこう薄いこう豆腐の膜を切り出すような形になります で例えば、そうですね、こ, こ, この一番手前側のこう一番端の部分をこう切り出したとしましょう。こんな感じでしょうか。こんなふうにこう一つ切り出したとしますと、これと実は、 その x イコールまあ大体 x イコール a におけるこの薄いこう豆腐のこう白片と思えるわけですね。そうするとこの積分っていうのは実はうんとまあこれ y について一回積分するけどこの白片一個一個がですねこの x の関数と思うことができるっていうのがみそです。ですので これは一つの y に関する積分なんですが y の積分した結果がこういう一つの白片になるんですけれども y の積分した一つの白片がその x の関数になっていてこれを x の値を少しずつ変えていくっていうのはこの輪切りの場所をですね少しずつ奥へずらしていくとそうすると一個一個ごとにこの輪切りにしたこう薄い豆腐が体積が。 x の関数として求まります。で最後に、えー、まあそのこの x の値ごとにその体積、この輪切りの体積が求まりますので、それを今度はあの x で積分することで、あの積分するというのは結局足していくるですね。この白片を全部こう a から b まで足していくというので、えー、最終的にこのこの豆腐の塊の体積を求めようというのがこの類似積分の。 あの基本的なアイディアです。ここまでいいでしょうか。うんとえまだちょっとよくわかんない人います。大丈夫です大丈夫で す, ですね。じゃあとりあえず一応そういう共通理解を得たとして先へ行きましょう。でそのことをあの具体的 なその定理の形として書いたのが、その教科書ですと184ページのあの下の方にあります定理 5.11 という定理です。で、あの教科書ではこれ不変形型の定理 と, えと書かれておりますけれども、あのこれはともとはあのこれあの我々今学んでいるのはこのリーマン積分と呼ばれる積分なんですけれども、あのもっと そのーリーマン積分を拡張した形 の, その、えー、より現代的な積分の理論にルベーグ積分というのがありましてそのルベーグ積分の中であのあそれはもともとはルベーグ積分 の, あ の, の理論の中での定理なんですけれども、まあ、それに相当するものが、えー、ここの。 これから説明する定理 5.11 ですので、教科書には不備人型の定理となっておりますが、実質上はこの定理 5.11 に従って、この類似積分ができるというものです。ですので、一応ここでは、類似積分というサブタイトルをつけておきましょう。 えー、ともう少し正確より正確に言うとその誘拐閉域環状の類似積分に関する定理です。でえとその定理の述べているところを今説明しますとまずこの i をですねこの先ほども出させましたけれども x に関する幅が a と b それから A から B それから Y に関する幅が C から D の誘拐閉区感とします。でそれからこの FXY は これは変数関数、XY の二変数関数なんですけれども、愛情で定義された有拐で積分可能な関数とします。 でえー、とこの時にそに、この類積分に関しては次の2つの性質が成り立つと、すなわち2通りの積分ができるというのがこれから述べる定理です。多分ここからしたらちょっと見にくいと思うので、あの右側の黒板に移動します。でまず1番目なんですが。 ある x0、X、をですね、あるで x0 で固定します。えっと、これ、経営区間 ab の間である xl という値を固定します。で、この時に、 この f の x0y という関数を考えましょう。すなわち、この fxy のうんと x に x0 を代入した関数ですね。で先ほどの図で言いますと、ちょうど、yz 平面に平行なこう平面形でこう包丁を入れていって、 X に関する区間 AB のどこかでスパッとこう切った切り出したと思えばいいです。で、これがえっと Y の区間 C と D の間で Y の関数ととしして積分可能としますすなわち先ほどの図ですとちょうどこういう形で横方向に切ったこの豆腐の白片を切り出してこの面積が求まるというふうになっていると思ってください。 でこう仮定したときに、これが成り立つならばですね、これが成り立つならば、この有拐閉区間、愛情でのこの Fxy の重積分というのが、次 の, あの積分の繰り返しで計算できると。 ちょっと内側から書きますとまず c から d までこの f を y の関数として積分してそれを今度は x の関数と思って a から b まで x で積分するというのが一つ目 の, その類似積分のまあ 定理もしくは公式です。ですので、この部分は、X、の関数と見なせるわけですね。というのが1番目です。で、 括、え、弧、ー、1番はそのちょうどさ最初の図に書きましたようにこのいわゆる横にこうこう豆腐を切った場合 の, あのまあ類似積分なんですけれどもじゃあ縦にも切れるんじゃないかって思った人がいると思いますがまさにその通りでえとありでそれがその2番目の類似積分です。 もう少し正確にこれから説明します。二番目としましては、y を一つあの値を固定させます。y 零、えー、区間 C D の間で C と D の間である y 零を固定します。 これを固定したときに F の xy0 がと今度はその x の範囲を a から b までの範囲をとって えーまあ、X の関数として積分可能だとします。 すみません、黒板の番号を間違えてたんでちょっと今直しました。で、えー、と今度はその y を一、えー、つ固定して、えー、この刀斧を切るというんですね。ですので、まああの元々の図でいきますと、その縦の方向にこう包丁を入れると持ってください。で、その時に。 同じ重積分が今度はその積分の順序を入れ替えて計算できるというものです。具体的にはまず、Fxy をまず最初に x の関数としてこう積分します。区間は A から B までですね。 そうすると、これが、えっと、y の関数とみなすことができますので、今度はこれを c から d まで、y の関数として積分します。 というようよに 今,、まあ、今の場合ですと xy の2変数ですので x と y と2通りのこう順番を使いましたけれどもその結局その重積分がです、ね、ある条件を満たすときにはあの1変数の定積分の繰り返しでこう計算できるというのが、まあ、類似積分の定理です。 ここまででいいでしょうかでそれからえと一つ注意なんですが、この重積分の書き方について、数学ですと、今のような書き方をするのが一般的なんですけれども、どうも他の分野ですと、ちょっと異なる書き方をする場合があります。もしかすると皆さん の例えば他の物理などの演習ですでに出くわしているかもしれませんけれども例えばこの1番目 の, ですねこの重積分の記法としまして別な記法ですとこの A から B の積分記号のすぐ後に DX と書いてその次に C から d と書いてこれはとその、例えば、そうですね、2, 2乗積分ぐらいでしたら、このぐらいで済むんですけれども、その一般には N10 の積分になりますと、そのどの変数に対してどこからどこまで積分するかというのは、なかなか対応がだんだん見づらくなりますので、まあそれまあ、こういう形にして、 X については A から B まで、Y については C から D まで、で、積分の順番は後ろから最初に Y で積分して、次に X で積分するというような書き方をする場合もありますので、注意してください。で、同じように、この2番目の重積分の場合ですと、最初に C から D の DY と書いて、その次に A から B の FXYEX というようよな書き方をする場合もあります多分物理なんかではこういう書き方の方が一般的かと思いますので、えー、まあ関係する人は注意してみてください。一応これは数学類が開く授業ですのでこの授業の中では今こちらで書いた書き方で あの以後も書いていてきまますここまででしょうかでと次なんですけれどもまずちょっとこの1枚目の黒板はあの後で後半の方でも少し使いますのでしばらくこのままあの残して図を残しておきたいと思います。 ちょっと今日は黒板の使い方がいつもとちょっと変わると思いますので注意してください。で今その類似積分をですねその2通りのこうやり方でできますとできる場合にはできますという話をしましたが。 さらにその関数 fxy がまあ都合のいい関数である場合にはこの両方が可能だということを次の経緯 で, で示しておきます。教科書ですと189ページの k 5.2 というものです。 まあ、多分あの以前にも説明を受けたと思いますが、この K というのはまあその定理からですねあの派生するといいますかこうまあ定理の特別な場合ですとか、それから定理からこうすぐに導かれるような、う割とこのまあ優しいんですけれどものよく使われるような性質などをこう記述しておくのに使います。で この K はですね、F が都合のいいときに積分の順序効果ができるっていうんですが、どういう都合のいい状況かというと、今、挙げているこの誘拐閉域感、この i ですね、連続という場合です。 変化は今までどりの設定なんですがここでこの fxi が連続ならばその類似積分が先ほどの定理のこの両方が等しくなるということでその両方が成り立つということはその積分の順序を交換できるということですね。x から積分してもいいし y から積分してもいいと。 いうののがこのですで、まあ、その式をもう一回ちゃんと書いておきますと、えー、この有解変あ i におけるこの f x i の重積分が まずはその Y から先に積分してもいいですし。あるいは X から積分してみようと。というのがの、まあ、積分の順序交換に関する性質です。 えーっと、それであと次なんですけれども、うん、と次はですね、うんっとまあ、この類似積分の、まあ、特別な場合で、えっとまあ変えっと、今度は教科書ですと、187ページの計 5.1 というのを説明します。うん、とこれは変数分離形と そのまあ与えられたその2変数関数がその x だけの関数とそれから y だけの関数の積で表されている時にその積分もその x だけの積分と y だけの積分の積にこう分けることができるというそういう特別な場合の性質です。 5.1 は変数分離系と書いておきましょう。 でこれはまずその設定ですね、各関数の設定から書きますけれども、まずえと、関数 fx というのが与えられています。でこれは x に関する一変数関数 で, で, で、この x の範囲、ab で定義されていて、 で、あと誘拐で積分可能とします。で、えー、と次にもう一つ GY という関数が与えられています。で、これは Y の区間 C と D。 変間 CT と T で定義されていてこれは Y の関数として有拐で Y の関数として先分可能であるというふうにします。でこの時にその我々の問題とする関数は この2つの fx と gy の積を考えます。こういうものですね。まあ、あの、便宜上、まあ、hxy というふうに表してもいいんですけれども、まあ、あの、この hxy というのをこの f x と g の積というふうにして定義します。そうすると、ま あ, あ、二変数の関数になるわけですね。Fx と f え X については F だけが寄与すると。それから Y の変数については G だけが寄与するという形で、こういう形でこの関数を作ると2変数関数になるんですけれども、そうするとこの時にこの関数 F と GY の積というのは、この閉区間、今度は閉区間は、 XI 平面上の閉区間ですので、X に関しては A と B の間、それから Y に関しては C の間、D の間というので、まああの最初に書いた図のような閉区間を表しますけれども、ここで、積分可能で、 でえー、さらにその積分は次のように計算できるというんですけれどもえこれが実はその fx と gy のそれぞれの積分の積で計算できるというのがこの k の主張です。ですので、えっと、fx に関しては えっと、A から B までの一変数の積分としての値。それから、GX に関しては、あ、GY ですね、ごめんなさい。GY に関しては、その C から D までの、えっと、一変数の Y に関する積分としての値の、まあ、積で、え、実はこの関数の重積分が計算できるというのが、この計 5.1 の内容です。 ここまでいいでしょうか。はいはい、であの、一応その計画館に行 誘拐計区間上でのその類似積分の基本はこのぐらいなんですけれどもやはり皆さん実際に演習に入る前にこう1個ぐらいは少し例題をやっといた方がいいかなという気もしますのでちょっとあのこの類似積分の例題を一つこう示しておきたいと思います。で ネタなんですが、うーと、教科書の、教科書ですと189ページに例題 5.4 というのがありますけれども、 これをちょっと少し変えてみました。で、ちょっとこれからその例題を書きます。まず、誘拐閉域を与えますけれども、i を、x が0から2の範囲、それからえと y を1から3の範囲とします。 でこのときに関数として X プラス y る x を求めることにしますで この関数なんですけれども今今日やりましたその類似積分の話とそれから積分の重乗交換の性質を考えますとこの x プラス y る x っていうのは数式の種類で言えば多項式ですのでこの有解閉均間愛情では連続だっていうのは多分皆さん分かるんじゃないかと思います。 この i で連続な関数ですので、積分の順序を交換することができて、で、x から積分することもできるし、y から積分することもできます。ということで、一応、この例題、今回は、この関数ですね、その、2通りの類似積分で計算してみます。もちろん、結果は等しくなるわけですので、一応、その計算手順がどのように異なるかというのを皆さん見ておいてください。 で最初に、これはどうしようかな。うんと、えっと、Y から積分してみましょう。そうしますと、Y から積分しますので、まあ、こういう形で、その、 y に関してはその1から3ですね、一から三の間でこの関数を積分するということになります。で、一応そうか、まず展開しますね、中の式を展開しますと、これは x2 乗プラス xy。 で、えー、っとで、類似積分の場合には、そのあの大体、まあちょその、計算の仕方としては、あの変微分のときのことを思い出してほしいんですけれども、この場合は、その y に関しての積分ですので、まあ、x は定数と思うというのが、あのルールです。 えー、と変微分のときに、例えば y で変微分するしようと、関数を変微分するときには、その x を定数と思ったのと同様で、類似積分の場合には、y に積分する場合には、x は定数と思えというのが、あの、ルールです。ですので、えっと、ここでは、その、x 二乗っていう項がありますが、x 二乗っていうのは、まあ、定数と思うわけですね。それから、えっと、xy という項は、y に関する一次の項と思って積分します。 そうしますと、この中を積分をしますと、x2 乗積分 y で積分すれば、x2 乗 y になりまして、それから、んと、xy ですので、xy を y について積分しますと、2分の x かける y 2乗というふうになります。で、これを1から3までこう求めると。 でこの中に関してはこ の, この3とか1っていうのはこの y にこう代入するという点に注意してください。そうします と, と、まあ、あの皆さん各自で計算してもらってももちろん構わないんですが、最初の項が3から1を引くと、それから2分の x で、 9から1と、でまあこれの x 積分するとい2つになります。6、7、ちょっとこっち行きますね。 あとはまあ淡々とこう積計算していけばいいだけなんですけれども次の結果どうなるかっていうとうんと x 2乗プラス 2x か。 2x2 乗プラス 4x を0から2まで積分するということになりましてでまあちょっ と, とってあとは多分あの皆さんあの春学期の1変数の積分範囲ですのでこう計算していきますと。 答えは三分の四十というふうになります。でまあこれがとさ。と先に y から積分した場合ですね。で。えっ、ー、と次に。今度は逆にその x から。積分する場合なんですけれども。 X から積分する場合には今度は え, っ と, えっと先に の今度は0から2の範囲でこの関数を x で積分してあと で, 後で y の範囲で1から3まで積分するという形をとりますそうします と, うんと x2 乗プラス xy をこう積分今度は x で積分しますので この x2 乗を x で積分すると、3分の x3 乗と。それから、xy、これは x の一次の式と思って、2分の y かける x 2乗と。これを0から2までですね。で、こういう形になります。で、 でこの中の部分の定積分を計算しますと、3分の8プラス 2y を y に積分するという形になりますので、あとはこれをえとまあ y の関数として積分することで、3分の40に。 なりますので。と、まあ、ここは各自。この、この、この点検手の部分をですね、各自確かめて。おいてください。ここまで。いいですか。 えー、とちょっと今日あのややお急ぎかなというふうにこう感じた人もいるかもしれませんが、あの実はその通りでして、えーと、皆さんご存知だと思いますが、来週はあの大学入試センター試験という、ですねこうあの皆さんの多くの人たちが去年受けたこう、日本の大学にとっての一大イベントが予定されておりまして。で この講義はですのでなくなります。ただし、えっと水曜日は普通に授業がありますので演習があります。ですので、あのえ演習の方があの来週あ来週はですから演習があって講義がなくて、で再来週また演習がありますので、で, できるだけその来週再来週のこう演習でこう皆さんがいろいろ計算できるように、あの今日のうちに必要な手順を一通り説明しようと思思いますので少しあの若干急いでおります。 のであのよろししくお願いします、まああのまあ、急いでますけどももしかしたらまた雑談を挟むかもしれませんがその時はご了承ください。でといって一応ここまででそのまず誘拐閉域管状の類似積分をやりましたであの今度次なんですけれどもよりあの一般の場合 の, その類似積分についてあの説明したいと思います。 一応、この時間ですね、あと残り時間5分弱ですけれども、一応、最初は説明します、お話ですので、チャイムが鳴るまで、少し進めたいと思います。で、今度、次の話は。 えー、いはその有害閉区間を扱っていたんですが、今度はその縦線形集合というあの集合を考えます。あまり聞き慣れない言葉だと思いますけれども、まず字はこういうあの字ですね。縦, 縦 縦で横の縦とそれから線形代数の線形とでそれが集合というそういう言葉ですね。でえとこれはどういうものかというとその先ほどですねこのまあ今の時間であの考えてやった重積分というのはその豆腐で言いますとその側面が長方形でこう仕切られていたそういう豆腐の体積を求める。 ものを扱っていましたで今度はもう少しこれを一般化してと、まあ、この図ですとこの横のこう切り口はそのままなんですけれども縦の切り口に少し変化を加えています、えー、とこれまで縦の切り口はこのやはりうんと xz 平面に平行なこう平面で切っていたんですけれどももう少し自由度自由さを加えてですね 例えばこれを局面で曲げたりとかですねそういうことを考えますですのでちょっと一回この図を少し消して直しますとえっと X の区間が A から B までっていうのは先ほどと一緒なんですけれどもこの Y の区間をこの C から D までというそのまっすぐな区間にする代わりに こんなで、この曲がった切り口をですね、あの何もないとちょっと、何も表すものがないとちょっと不便ですので、この曲がった切り口を、それぞれ、あのこれ y、y の値なんですけど、y の座標なんですけども、この曲がった切り口を x の関数として表します。 例えばその y の小さい方が y イコールファイ x それから大きい方は y イコールフサイ x というふうにこうまあ x の値に応じてこの区間が少しずつ変わっていくというような形でこう曲がった切り口を表しますであとはまああとはと言いますかあとそうですねこの曲がった切り口上で この豆腐のの 上, 上面はこの曲面 f で表される曲面とします。ということでとりあえずここまで説明をしましたが一応その縦線形集合についてはこの次の後半の時間で詳しく説明していきたいと 思いますはい、じゃあそれでは次のチャイムをのでて旦休憩にします。